안녕하세요싱쿡입니다여러분쿠팡을보고어나도이거해보고싶어하고냉장고를딱열었는데재료가없죠그래서또마트에서이것저것사고또막상요리를해보면은뭐간이안맞기도하고맛도안나고뭐막간단하게여기를축축축축하던데왜이렇게어렵지뭐지라는생각을많이하신분들이아주대다수일것같습니다여러분그래서오늘은박스하나로끝내는간단한아주초초초간단한걸준비를했는데요 짠우와우짠이총3개의박스이게뭔지아세요심플리쿡이라고하는건데요일단까보겠습니다이렇게딱까보면요아이스박스와딱이봉다리가들어있어요사용설명서레시피가이렇게있어요이거는돈코치라멘과교자만두숙주면만두차슈고기생강절임파엠마 반숙계란여기식용유도들어요식용유하고이거양념들이거는전분별게다들어있네요미니초간장라면하고만두세트에총12가지재료와간장까지해서13개인데요와진짜만두면그다음에토핑재료들그다음에소스뭐첨부해졌구식용유까지보통식용유는잘안주거든요와 섬세하네요 네、 아이스팩에딱들어있거든요그래서재료가다차가워요지금총11가지의재료가있네요와스키야키레시피와뭐재료들들어있고요와우대박여러분고기고기고기야 <웃음> 버섯와버섯모양내있는거봐봐이렇게해서총이것도11가지의재료가이렇게왔습니다 주부님들이제매번식사하는데막뭐재료장보고막하기너무힘들잖아요이거하나로끝내면진짜편할것같습니다여기에진짜친절하게재료준비부터이제끝에먹는방법까지레시피가완전하게다나와있어요그리고어이게양파과뭔가재료도헷갈리시는분들을위해서여기다번호가2번3번4번다적혀있거든요그래서 지금은몇번을어떻게하세요몇번을썰어주세요뭐4번을넣어주세요이렇게다있으니까요복잡한거하나도없어요진짜이재료세팅된재료와이레시피북만딱있으면요리가완성이됩니다오늘은다이레시피가다있으니까이대로한번그대로빠르게빠르게세가지요리를진행을해볼게요배추는물에가볍게한번헹궈주고요3등분은해줍니다 숟가락바디보다좀얇게 1cm 정도로자를게요벌써준비끝입니다여러분이대로한쪽에다가육수만부어주면 준비끝이대로끓이기만하면됩니다샐러드용야채와방울토마토는가볍게물에한번헹궈서물기를빼주고요고치에알록달록프라이팬에같이동봉되어있던올리브유를살짝두르고이건한번에다쓰는게아니라나눠서사용하는겁니다새우와 새우도이미삶아졌기때문에오래익힐필요가없고요파인애플도그냥살짝겉면이갈색빛이돌때까지만바로팬에새우볶음밥오오진짜찌끄만한새우가아니라여러분보이시죠찌끄만한그알새우가아니에요 이제중불에서목살구워주기와우진짜맛있겠다오스테이크소스넣고졸여주세요면은끓는물에1분30초만끓여줍니다 같이있던식용유도넣어주고교자도올려줍니다정분물을넣고뚜껑을닫고약불에서익혀주세요뭔가슉슉슉지나갔는데벌써요리세가지가끝났습니다세가지도아니죠이제볶음밥도있고 만두도있고하면한여섯가지가되는데벌써다끝났습니다이제마지막플레이팅만하면되는데요플레이팅만고급지게마지막으로잘마무리한다면이거는진짜밖에서사먹는거랑똑같아요한번다같이플레이팅을아주집중적으로해봅시다 짠이거는이렇게끓여주기만하면끝입니다 <웃음> 구고기도넣고샤브샤브로계란이랑고기랑해서찍어먹습니다 잘먹겠습니다일단묵사시키음너무맛있는데음무하하뭔맛이지이 라면대박인데라면진짜맛있다여라면대박이에요 기도한번에많이볶아해서고기가있는동안입을쉴수가없어목살스테이크를음뜨거우니까계란물에다가싹해서 음먼저소스에한번찍었다가계란에한번찍고 <웃음> 도이렇게행복해도되나요 로자진짜맛있어이게차슈라면이지고기를빼먹었어요여러분토핑했다가이고기차슈이고기전자렌지에데워놓고깜빡했어미쳤나봐고기랑도한번먹어볼까요 うん。 이게진짜딱1인용이아니라요리하나당 2, 3인분입니다여러분혼자서이렇게드시지마시고저처럼이러지마시고요가족들과함께즐거운저녁식사로이거한끼면뚝딱해치우니까요가족들과즐거운저녁한끼식사되시길바랍니다제가오늘을사용한것들은요 GS 프레쉬에서나온심플리쿡이라란건데요아주이름처럼심플리 간단한요리심플리쿡에서이제가산것들을똑같이살수가있어요이거말고도감자탕큐브스테이크리조또닭볶음탕등여러가지메뉴들이있으니까요원하시는요리아나이것저것하기귀찮아나요리못해잘못해하시는분들은 GS 프레쉬심플리쿡제품들을이용해서간단한한끼뚝딱해보시는거좋을것같습니다 <웃음> 너무배부르긴한데요오늘은좀살안찌고건강한음식을먹는것같아서너무 기분이좋습니다영상을재밌게보셨다면좋아요구독버튼꼭꼭눌러주시고요이렇게쉽고간단한재료로재밌게만든요리밑에댓글에달아주세요신쿡많이구독해주시고다음영상에봐요안녕